ストレッチのコーナーでございます。ちょっと待って、これ見えるかな<笑>さあ皆様、いかがお忙しいでしょうかちょっと待ってね、音量が大きい。はい、わかりました。このぐらいでね。さあ、明日ね、このありがとうストレッチ。毎朝ね、9時に行っておりますけれども、あの、できる範囲でね、ご参加いただければよろしいかと思います。このありがとうストレッチは、愛してる大好きありがとうの言葉を言い、 ご自分のボディに言い聞かせ言い聞かせながら行うストレッチですテンポは速くなったりゆっくりになったりスーパースローになったりしますけれどもそこはもうあのそんなに気にせず行ってくださいはいありがとうストレッチですさあ皆様お集まりでしょうかよいしょ<咳>、はい、ではですねこのストレッチ言葉をねあの声をね出していくと呼吸ができますので呼吸ができると、えー が緩みますボディを緩めるようにした、えー、がら行っていくストレッチですはい、いよろしいでしょうか。さあ、ではですね、まずは<笑>水分はしっかりお取りいただいてそしてビフォーアフターのチェックもしていきますそしてですねあの1つ1点今日もこうもご説明させていただきますはい、昨日ですねももの裏をほぐすっていうところまでいきました今日よいしょ ごめんはい本領が。昨日もも裏をほぐしたんですけれどもこうもも裏ゆさゆさまでいきましたが今度は内ももゆさゆさというのがございます内ももももさんをがっつり両方の手でがばって作ってこれでゆする<笑>内ももゆさゆさはいガツッとつかんでいくゆするときにボディ全体でゆすんでいただければいいなと思いますガツッて。 でここつまみながらもうご自分のも も, でももさんですからねつ か, みつかみが い, いたっぷり<笑>こ こ, こ, こがっつりでボディごとゆすんでえっとパッで、外ももをゆさゆさもう出てきます外もも も, ももの外ですね外をがっつりつかんでゆさゆさゆさ ゆ, さゆするこれが2個目、はい、でその、昨日のえもも裏ゆさゆさと 内ももゆさゆさ、外ももゆさゆさ、これねあのセットで出てきますのでちょっと覚えていてください。では今日は内ももゆさゆさと外ももゆさゆさの説明をさせていただきました。とってもいいです。はい、では早速始めていきましょう。今日もご参加の皆さんも、はーい、花さんおはようございます。よろしくお願いします。さあではですね、えー、水分を取りいただいたらビフォーアフターのビフォーのチェックからいきましょう。う はい、では両方の足を伸ばしていただいて両方の手を前ですぎゅーっとおっと今日ちょっと日々違いますね手はちょっと下のまわしと、はい、背中の位置や手の位置そしてお膝の裏の、うん、隙間どのくらいかなとかって覚えておいていただいてあとももの張り具合も今の状態を覚えておいてください まあ、本当ももの張りってねあのやった後とやった後、あやった後と前全然違うからね全然違うそれ分かりやすいですお膝の高さも全然違ってきますその辺もちょっと覚えていてくださいます、はいはい、ではちょっ と, いいとカメラの高さをちょっとだけよいしょ下が見えるんねはいではよろしいでしょうかこちらのヒロミの日ノ内さんの公演をね土曜日でございます では早速始めましょう。左足の上に右足を乗っけて指を横に開いて縦に振るところからいきますちょっとあのスルーと流していくバージョンでございますのでお声がけしていきますので、えーえー、ずっとついてきていただければと思います<笑>でアイシェル大好きありがとう2回言うと8カウントでワンモア必要な時はシェがワンモアって言いますとツーエイトになります きー愛してる大好き、お隣の指、愛してる大好き、ありがとう。 足の甲をお持ちいただいたら指先をねじりますつま先ねじりせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き土踏まず下側ねじって愛してる大好きありがとうボディゴと、愛してる大好きくるぶし持って足振り愛してる大好きありがとう愛してる大好き上下愛してる大好きありがとう愛してる大好き くるぶしから足先回し、愛してる大好き、肘も大きくボディガ、はい愛してる大好き、ボディガ反対回しはし、い、愛してる大好き、肘じも大きく、ありがとう、はい、愛してる大好き、ナイス、はい、足振り、愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、上下、愛してる大好きありがとう声出してどうぞ。 相手を離してあ、くるぶしを持って足を振りますせーの、愛せル大好きありがとう、愛せル大好き上下、愛せル大好きありがとう、愛せる大好きナイス、足だけ振り、愛せル大好きありがとう、愛せる大好き左右、愛せル大好きありがとう、愛せル大好きナイス。相手はこの足のふくらはぎさんを床につけます。 ふくらはぎ、い、さんに体重を乗っけてほぐすきゅうりの塩もみせーの愛してる大好きありがとうはい愛してる大好き結界さんどうぞ愛してる大好きありがとう体重乗っけてどうぞ内ももさん愛してる大好き内もも全体どうぞ愛してる大好きない 両方の足をひっくり返して、外ふくらはぎさん、せーの、愛してる、大好き、ありが、声出して、愛してる、大好き、笑顔でね、お膝を立てます。ふくらはぎ裏側さん、せーの、愛してる、大好き、ありがと、う愛してる、大好き、膝下ゴリゴリ、せーの、愛してる、大好き、ありがと、う 愛してる大好き膝上ゴリゴリ愛してる大好き声出して愛してる大好きお皿周りゴリゴリ愛してる大好きお皿の周りをゴリゴリやってどうぞはい出てきました内ももゆさゆさせいのあごめん外もんうわっ桃裏ゆさゆさせいの愛してる大好きあいやどれ先でもいいんですけど大好き はいもう一回大好きありがとう愛してる大好きはい内ももゆさゆさ愛してる大好きありがとう愛してる大好き外ももゆさゆさ愛してる大好きゆすってどうぞ愛してる大好きああ膝裏ゆさゆくいぐい愛してる大好きありがとうお膝をの裏をほぐしてねはいお膝持って足指せ、えー ひしゃぶらさんせの「愛してる大好きありがとう」「愛してる大好きちょっとずらして愛してる大好きありがとう」「愛してる大好きちょっとずらして愛してる大好きありがとう」「愛してる大好きナイス」「はい手は足を伸ばしてももぐいぐいせの」「愛してる大好きありがとう」「愛してる大好き」「つま先おひざを内側にしてもも外ぐいぐいせの」「愛してる大好きありがとう」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 今、下にある、ね、足を後ろにたたんで、マむイと横座りでございます。はい、右の腰です手をーってやったら腰骨の上をほぐします。せーの、愛してる大好き、声出して、はい、愛してる大好き、笑顔でまむいと、愛してる大好き、満面の笑みで。 左のおさんの外、右手をお尻ぺた、はい、骨盤を大きく、うんえー、倒します、後ろからせーの、愛してる大好き、転がします、はい、愛してる大好き、ワンワイト、はい、愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、ナイス、はい、背筋を伸ばして、骨盤、肘、肩、回します、せーの、愛してる大好き、ありがとう、<笑>大好き、ワンワイト。 大好き声出して愛してる大好き。ナイス片足終了ビューティフルいいですいいですポーズできましたかはいありがとうございますナイス<笑>はいちょっと休憩、水分取ってください。おお片足サクッと終わりますよ。あごめん、前に出して片足ェックですね。はい右足さん終わった右足さんはだいぶ背中も落ちましたよ。はい左足さんこんな感じ。右足。 あいいですはいではちょっとお水分取ってください休憩おーあっという間ですよおー水分取ってこんホーです<咳><咳>さあご自分のボディの変化が、ね、ありましたらコメント欄なんかに書いていただければと思いますあのもも の, のねハリもね全然変わってきますよねほんと横びろになるんです、もう お店の位置も全然高さは違う。もうシスターの足もそうです。毎日やっててもそうだから毎日必要だってことですね。<笑>そういうことでございます。さあ、いか？いかでしょうか？ま あ, あの日によってね。ボディー色々違いますので、そのボディの今日の体調なども色々気づいていきながらね。あの。 日々続けるっていうのが重要かと思います。継続は力なりー。はい、ありがとうございます。あ、これだけでも伸びました。お、いいですね、花さん。そういうことですよ。あの伸びるってことはね、また戻っちゃうんですよ。<笑>ね、一回伸びてもまた戻る。ってことは毎日やる、日々やる、日々やると徐々にこうあのデフォルト初期設定が変わってきます。初期設定が伸びてきます。はい。 さあ、それでは左足さん、行ってみよう、はい。左足さん、いいです、はい。両足を前に出していただいたら、左手さんチェック、もう一回ちょっと、こんな感じ、はい。右手さんもこんな感じ。右足さんの上に左足さんを乗っけて、ガーッといきますよ。指を横に開いて、手たたりに動かすところから。はいでは行きましょう、せーの。アイスル大好きありがとう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 でねじります愛してる大好きありがとうボディーごと笑顔でね愛してる大好きくるぶし持って足首愛してる大好きありがとう愛してる大好き上下愛してる大好きありがとう愛してる大好き足首回しせーの愛してる大好きボディーごと大きくありがとう声出して愛してる大好き反対回しはい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 ナイスはい両手両足振りセチャレンジタイム背筋を伸ばすボディを倒す両足をアップ両手をアップ盛大に振るせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きワーモアツッと愛してる大好きありがとう背筋を伸ばしてキープジャンいいですはいいいですポーズ<笑>ちょっと待ってこうかはいえっとボディ上半身はちょっと前にねじるここにねじりも入ってあります。 はい、肩の力を抜いていいでーすっていうはいありがとうございますできましたでしょうかはいでは左足さんのふくらはぎですはいで体重かけてぐいぐい動かしますよせーの「愛してる大好きありがふくらはぎ愛してる大好きケっかイさんどうぞ愛してる大好きありがとう」 愛してる、大好き、内もさん、どうぞ愛してる大好きあ、ももの内側も痛いですよ愛してる大好きナイスはいお膝さん反対側に倒して、えー キ, ュえー、キュウリの塩もみ外側せーの愛してる大好きありがとう笑顔で愛してる大好きナイスお膝を立ててふくらはぎ裏側せーの愛してる大好き ボディーごと、はい、愛してる大好き、ありがとう。膝下ゴリゴリ、せーの、愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、膝上ゴリゴリ、愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、お皿周りゴリゴリ、愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、ありがとう。外、えっ、ー、と、もも裏ゆさゆさ、せーの、愛してる大好き、もも裏ですよ、愛してる大好き、内ももゆさゆさ。 愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、外ももゆさゆさ。愛してる大好き、ありがとう。大好き、ありがとう。膝ブラグイグイ、愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、膝下ブラブラ、どうぞ。愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、ちょっとずらして、愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、ちょっとずらして、愛してる大好き、背筋を伸ばして、愛してる大好き、ないです。 はい、ももを伸ばして、もも上ぐいぐい、せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、つま先をひどを内側にして、もも外ぐいぐい、愛してる、大好き、つま先、内側ですよ、愛してる、大好き、ここをわセせと、念入りに、せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、ナイス。はい、では、この足を後ろにたたみます。 横座座り、り、マーメイド座り、はい、では左足の腰さんも下に下ろしたところ、せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、はい、えー、わも愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、骨盤転がしいきますよ、背、は、筋、い、を伸ばして、右手さんの横に右手、え右手さんの横に右手。 左手線は骨盤です。この骨盤を大きく転がします。後ろからせーの、愛してる大好きありがとう。声出して盛大に、愛してる大好きありがとう。お顔正面ありがとう、はい。では背筋を伸ばして、右手は右の腰の横、左手骨盤、腰肘、肩をねじります。背筋を伸ばして、せーの、愛してる大好きありがとう。 桃は愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイス最後両足骨盤転がしマットを畳む方は畳んでマットとか座布団さんとかね座骨さんを守ります座骨さんたちを守ります、はい、背筋を伸ばして足は肩方よりちょっと外は外、い、桃を持っていただいて背筋を伸ばしたらこれを丸める伸ばす はい、では行きましょう。後ろからせーのアイスでる大好き。ありがとう。愛してる。大好き。盛大にどうぞ。愛してる。大好き。ありがとう。愛してる。大好きナイス背筋を伸ばして骨盤を転がしせーの愛してる。大好き。ありがとう。愛してる。大好き。ありがとう。ワママありがとう。愛してる。大好きナイ ス, ナイスいいです。はい。では背筋を後ろ伸ばして。 いいですポーズ作ります、はい、足をアップ両方の手を丸そしたらちょっと倒して上半身をカメラ側にねじるいいですと叫ぶはい皆さんご一緒にせーのいいですはい首筋伸ばすここ腹筋使っております足を入れ替えるいいですいいですはいナイスですありがとうございます ます。さあ、ということで、あ、ごめん、右足伸ばして、<笑>チック、左足のお、いいですね、だいぶ背中の内が落ちました、右足もはい、膝のお膝の隙間、お膝の高さも低いですってことは、やっぱりももが伸びるということです ね, ねはい、左足も伸びておりますはいいかがでしたでしょうか変化があったらね、コメント欄にお書きくださいはい、では水分取ってください、はい、もうスルッとね、終われますよ、これね さでは、シスターの小口さん小口ささんんでございます。小口さんは、さあ迫ってまいりました、3月26日土曜日14時と18時、会場は新大久保新宿区新大久保、スタジオエヴァ、シスターのスタジオです、そこでシスターの「ひろみの日の字」というイーでスビデオ上映会、ボリューム1。 がございますシスターがパントマイムを学んでいた時の素晴らしい映像が奇跡的に残っておりましてその奇跡奇跡の映像を皆さんにお披露目いたします。本邦初公開。<笑>私が学んでいた奈高夫先生のコメントなんかもちょこっと入ってますのでぜひお見逃しのないようにそれも本邦初公開ですよ。うん十年ぶりのね、公開。<笑> 私もねもう編集しながらもうドキドキですよなんかドキドキっていうかなんかもうなんか怖いタイムスリップする<笑>のその当時はい、いいですわ。やっとですねカナ<笑>さんいいですそれでいいですよそれ続けることでね良くなっていきますはいということでさあということでこちらも楽しみにしていてくださいありがとうございますはいではですね今日も無事いいです体操じゃなくて なんだっけありがとうストレッチ終了いたしましたえっ、ー、とえっ、ー、と明日木曜日金曜日まで「いいです体操」えー「いいです体操」いい体操じゃない「ありがとうストレッチ」やっておりますえっ、ー、とまた来週のご予定はですね私あのまた 出, せ出させていただきますので金曜あたりに発表しますんでまたご参加くださいはいもうすぐなのでて楽しみなんですよいやもうドキドキしながら今必死で編集してますので楽しみにしといてください、はい ではまたお会いしましょう。明日の朝もお待ちしております。ありがとうございました。ごきげんよう Have a nice d a 今日はね、日差しがあふれる一日になるかなと思います。はい、ごきげんよう !Have a nice day! Thank you very much! Ciao! b